キンプリ平野の仕うどん噛んだことない21年間、発言に驚愕の声が続々。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6日放送の、火曜サプライズに出演したキンプリの平野仕様、うどんの食べ方に一度驚愕。6日放送の、 歌謡サプライズ、日本テレビ系、に、キングプリンスへの平野仕様が出演。番組内で見せたうどんの食べ方が話題になっている。四角アポナシロケで天然炸裂平野は、本邪魔界静か秀彦とジャニーズ大好きアナウンサーでおなじみの青木玄ターナと共に、東京江東区の商店街でアポナシロケに挑んだ。出演する番組では、 天然ぶりを発揮する平夜。同番組でも街行く人や、入った店に居合わせた客に対して、フレンドリーかつ天然ぶりを炸裂していた。近くうどん噛んだことないです。立ち寄ったうどん店で、塩うどんを食べた時のこと、うどん大好きなんですよ、<笑>からと出されたうどんを口に運ぶとごくんと人飲み、し、つるんつるん。と満足気な表情を見せた。その後、 ふと疑問に思ったのか、うどんって皆さん噛みますと二人に問いかける。驚いた青木アナは噛まないんですかと逆に質問をすると、僕噛まないです。飲んじゃいます。と答えた。さらに、うどん噛んだことないです。21年間。と、この世に誕生してから今日までうどんは飲んできたことを明かした。近く、飲んだから、一回目噛んでない もう一回食べていただいていいですかと青木アナからのリクエストに応じてうどんの人のみを披露した。これにはネット上でも飲んだから、いくら麺でも飲み込もうと思って飲み込めるものじゃないと驚愕のコメントが寄せられている。一回目は噛んでないとの意見も多いが、確かに一回目はもぐもぐしているように見える。 しかし、歯を使って噛んでいるのではなく、舌などを使って喉の向こう側に導いている様子。平野のうどんの食べ方に飲み込むまでが早い静かも、うどんは飲み物だ。俺でも2回は噛む、よと驚いていた。四角蕎麦よりうどん派が半数超え調べ編集部は、20代から60代の男女1500何蕎麦とうどん。果たしてどちらが多いのか調査を実施。 全体では約4割が蕎麦派、約6割がうどん派という結果となった。続いて、地方別で調べてみると、北海道がパッツリと五分五分に分かれたが、その他では半数以上がうどん派であることが分かった。全国でも人気のサヌキうどんの発祥の地、うどん県、香川県。 とさぬきうどんでおなじみの四国では、やはりというべきか、うどん派が 81.6% と圧倒的に多い結果となった。四角味噌煮込みうどんも人飲みかさぬきうどんは、噛まずに喉越しを楽しむ、と紹介されることもあるが、名古屋出身の平夜、名古屋飯の代表格の一つは熱々の味噌煮込みうどんだ。これを人飲みしていたのならば、